エンロを始めさせていただきたいと思いますえっと今日のイベントでですねえっと私すごくイベントに出ていいのかどうしようかすごく悩みましたただですねえっとうちの娘に相談しましたらまあまあコロナでイベントしてないけど踊らせてると踊らせてもらえるところがあるんだったら出た方が私はいいと思うと娘に背中を押してもらいました親として かけないところではありますが娘がこんなに成長したんでちんと嬉しい一面が見えた記念のイベントでもありますので皆さんの心にも温かい一輪の花が咲くようなそんな演舞をしていきたいなと思っております寒い中ですがお手拍よろしくお願いします Come on! Peace. <laughs> AHHHHH、uh -huh. ありがとう